はい、お待たせいたしました。クロージング、今、ただいまよりクロージングを始めます。Evening, 続きいいです。続きまして、今日の、カンファレンスの中で、落とし物。関係のご案内です。ロスタンドファンドです。えっと、現在、えっと、落し物類は見つかってないんですけども。見つかってます。はい、ません、見つかって。<笑>えあ<笑> 聞いい て, いて<笑>すままませせんん、えーえー、傘がありまして、えー、と傘を、えー、と落とした方は、えーとまあ、本部まで、えー、と声かけてください。<笑> uh, somebody lost their、uh, umbrella, a white umbrella, in track number four. So if you're looking for an umbrella, please come talk to us at the HQ over there. <笑> す, す, すいません直前まで資料を作っててあのその泣いてきてた時にすいません、えー、とありましたはいなので落とし物心当たりある方は本部までお願いします続きまして、えー、と記念撮影ですねえ、えー、と記念撮影に移っていきます、えーとえー、記念撮影まずスタッフから、えー、と参加者皆さんに移っていきますのでまずスタッフの皆さん、えー、と前の方に集まってきてくださいその後、えー 皆さん、こちら側から参加者の写真を集合写真撮りたいと思います。 スタッフの方、集まってください<笑><笑><笑>マスクなな、そのままで取りましょう。はい 後後後ろろろの紹介まず皆さんに、えっと、ご案内させていただま集まる 間にご紹介しました。えっ、ー、と今回あの運営に携わってくれたスタッフが皆さにと今回あまに一部ちょっと作業で来れてない方もいるんですけどもこの大勢スタッフのおかげで今回2022えっ、ー、と開催することができました。あの、うん、もしよければあのスタッフ皆さんにちょっと拍手をていただきたいと思います。<笑> すいません、スタッフの方でライトの調整をお願いします。あ、まだ続きます。すいません、まだ続き。<笑>すいません、もう少しお時間ください。これもいいんじゃない、これも<笑>。はい。 はいえー、と集合写真のご協力ありがとうございます。Uh, <laughs> えっと、今撮った集合写真は後ほど、えー、と皆さんに案内したり公式でご案内しますので後ほど ご, あご連絡します。ごめんなさいい ご、えーえー、ご協力ありがとうございます、えー、と今回のカンファレンスのご報告に移らせていただきます。えー、今回、2022、PyConJP2022、えー、はおかげさまで、えー 2, えー、2人のキーノートで42人の、えー、トークの方が集まって、えー、と成功、開催ができました。本当にありがとうございます。 Uh, great cooperation and work.、Uh, we had to w f a n t a s t i c keynotes, followed by 42 talks by a variety of speakers. And thank you very much, everybody who、uh, participated in this year's event. In this event, w o t of people who are in t h y c o n JP 2022. 参加者 a v e a lot of sponsors, staff, volunteers, and v o l u n t e e r ちょっと若干ずるいことも思いますが、今日の計測で532人、2日間で合計532人参加いただきまして、本当にこの多くの方に参加いただきまして、ありがとうございます。と the best of our knowledge, we had 532 attendees this year, that is including volunteers, sponsors, and everybody here and everybody online. え続きまして、えーと、ネットワークチームからのご報告です。ノ、uh, sure <笑>はいえー、ノッッククチチーームムの進行と申しししまます、えー、と今回、えー、ノックチームでは1週間前から、えー、準備をて、えー、ておりまして えー、とご覧のとおり7台のルーター11台のスイッチ19台の AP で皆さんのネットワークを支えました、えー、と今回、えー、と1日目と2日目にちょっとした障害が発生してしまったのですが1日目には、えー、WLC ワイヤレスのコントローラーの設定が外れていたというボンミス、えー、とあとは DNS が不調をきたしてパブリック DNS に逃がすというちょっと悔しいことをしました2日目今日の午前中なんですが、えーと ナプトテーブルの方が溢れてしまいまして、えーと、通信がとても不安定になりました、すいませんでした。えー、と原因は不明だったのですが、ナプトの設定をすべて投入し直すことで、えー、改善できましたので、もしかすると、この場でルーターのバグを踏んだのかもなというような感じになっておりました。ははい、えー、とページを変えるには はい、えーと、総トラフィック量が 571GB でしたあと今回 V6 のアドレスの方も配っていたのですがなんと V6 のほうが 57.3%V4 の六パが 42.6% と V6 の方が、えー、多いというような結果になりましたこれはネットワーク屋的にも、えー、V6 の方が進んでいるなということで結構嬉しい数字となりましたはい はいえー、とノックのメンバーの紹介です、えー、こちらに書いてある8人と機材のえうが、大、えー、数的に多かったのですが、多かったのが、嬉野ネットワークサービス様と、えー、PHP カンファレンスジャパン様の方から、えー、提供された機材で、えー、と多く、えー、ネットワーク支えてました。 えー、障害の中、えー、温かく見守っていただきありがとうございました。ノックチームからは以上です。えー、ノックチーム、ネットワークチーム、えー、と快適なインターネットありがとうございました。Uh, thank you so much for the internet. <笑>続きまして<笑>続きましてアンケートのご協力をお願いします。今こちらに出てますけど後ろの方にもアンケートのお願いという形で紙を貼っておりますので今後の上の改善等のためにご協力の方をお願いします。Uh, we have prepared a survey、uh, this year as well for the conference, so please either scan a QR code or type this long URL or take a picture of the QR code on the back on the walls and let us know、uh, your experience at this year's conference so that we can improve it next year. SEBASTIAN、okay. CHOEIYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII スプリント会を行う予定でございます。こちら、入場、参加無料です。リーダーの方、普通に参加するの方、Python をいろいろと試してみたい方こちら、自由に参加できますので、まだ申し込み、まだな方は、ぜひこちらからお申し込みください。Uh, it might seem like the conference is almost over, but there is another day tomorrow, and tomorrow we'll have the sprints.The sprints are free, but please do register. はい続きまして先ほどのスプリントの案内に補足ですが今スプリントリーダーを募集しております募集しつつ 現在、集まっているスプリントリーダーがおりまして、えー、とここに集まって明日のまあ課題というか、えー、軽く自己紹介をしていただきたいと思いますので、えー、リーダーの方、前に来ていただけますでしょうか。各おお一人方っ、えー、と, と自己紹介内容をお願いしますす、はいえー、テラピオンです明日は 私たちがやっている YouTube ライブパイコン JPTV の機材を持ち込んでいるので動画とかそういうのに興味ある方えっ、ー、と集まってちらっと寄っていただければと思いますよろしくお願いします。はい鈴木孝之ですえっ、ー、と Python ブートキャンプっていうのを一般社団法人でやっててそのテキスト直したりとかやったりなんかしたいなと思ってますね興味ある人来てください。えー、桂川大樹と言います。 明日はあの機械学習の説明系の手法を使ってあの簡単な UI というか作りみたいな MVP とか作れたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。すみません、あのおまたと申します。えと明日は City GML の変換ツールのプロジェクトを立ち上げてやろうと思ってます。よろしくお願いします。 はいえー、と明日は Streamlit っていう Python で簡単に Web アプリが作れるっていうフレームワークがあるんですけどそれを Web アセンブリーに移植してブラウザで動かすっていうプロジェクトをやってます。よろししくお願いします、はいえー、とまだ来てない方も、えー、いる方もいるんですけど以上リーダーがいるスプリント が, スプリントがありますのでぜひご参加ください。 <笑>はい、はい、続きまして今日ですねこの後、えー、クロージングの後にオフィシャルパーティーがあります、えー、こちらベッドチケットでもうすでにもう売り切れ、えー、と満員御礼なんでございますが、えー、とこちらは20回で行いますぜひ申し込みしてる方抗原、えー、検査済みの方はぜひ20回で、ねえー、クロージングを参加お願いします。And as we've been saying、uh, the whole conference there is an official party tonight スペシャルサンクスとして、今回、抗原検査の大量発注といいますかあの、ご協力いただいた薬局さんのご紹介です。えー、買いちゃう薬局さんに、えー、ご協力いただいて、この抗原検査キットを揃えました。 スペシャル thanks to this company that h e l p provide the antigen testing kits that we used for the testing for the party.、はい、ありがとうございます。<笑>はい、続きまして、えー、とちょっ と,、えー、と司会を変わりまして、えー、次は PyConJP アソシエーションの こ、え、こ、ー、からえと連絡ご報告があります。Uh, next is a report from the PyCon JP Association, which I also will not translate because the slides are nicely in English. <笑>はい、えっ、ー、と、日本語で、えー、と継続させていただきます。すみません、ね。いいかな日本語でね。すみません。はい。はい。私たちは PyCon JP Association という一般社団法人です。このイベントは PyCon、えー、一般社団で PyCon、えー、JP Association で。 から座長を切る、代表を切る、セリーナさんって代表を決めて、そこからイベントを作ってもらっているというか、まあ、作っているとイベントを開催するのが私たちの法人、もちろんやるんですが、契約だとか、そういうことをやっているのが私たちの法人です、でえー、とそこから代表を決めて、毎年このイベントをやるというふうになっています。 ただまあこのイベントがもちろん一番大きい私たちの法人としての一番大きなえっとイベントなんですけれどもまあそれ以外のことも少しやってたりしていますので多少紹介させていただきますまずああそうか言っちゃったね今ねこれねえっ、ー、と about パイコン JP アソシエーションはいそういうことですねで非営利でやっていますということですすいませんちょっとスライドをえっ、ー、と映すの忘れちゃいましたはい。 はい、続いて、えっ、ー、と、ボードメンバーですが、えっ、ー、と、まあ、今日全員来ているんですけれども、えっ、ー、と、私が代表理事をずっとやらせていただいてます。もう一人、えっ、ー、と、鈴木貴教さん、えー、清水川さん、えー、吉田さん、与那須さん。という五名で、今、ボードメンバー理事として運営しています。理事は毎年改変をしたりしているので、えっ、ー、と、また、その辺で興味ある方、えー、ぜひ、いろいろごお声掛けいただけたらなと思っています。えっ、ー、と。 私たちこのイベント以外にですね、このパイコン j p 2 0 2 2以外にいろんな活動もしています、特に地域に対して広げる活動というのを継続してやっています、地域というのは日本全国ですね、いろんなところに対して広げる活動をしています一つ目がパイソンンブートキャンプというものです。 チュートリアルを地方に届けようということで、地方から手を挙がったら我々がサポートして、例えば会場さんのこういうふうにしたらいいですよとか、会場費をかかるならこれじゃあ会場費用はこういうふうにえっとサポートしますよ、講師はじゃあ東京から行きますよみたいなことをやっています。地方のコミュニティすごく作りたいと思っているので、これから生まれたコミュニティもたくさんもうすでにあります。で、えっ、ー、と今年はえっと佐賀、広島、ヌマズ、新潟までやりました。この後香川でもう一回やる予定。 どんどんどんどんこの活動も増やしていきたい。まあ、こういう機会に知っていただいて、地方から来ている方、また地方に知り合いいる方、ぜひあのコンタクトいただければと思います。PythonBootCamp といいます。次がその紹介をしている PyCamp キ, キャラバン、PythonBootCamp をどうやってみんなに知ってもらうかというチャンスを作るためにオンラインでオープンソースカンファレンスをメインにオンラインの登壇をしたりとかしています。続いて PyRedis キャラバンというものもやっています。PyRedis というのは女性向けのコミュニティです。 東京では確かか年ぐらいいに立ち会ったかと思います今日はコミュニティのリーダーも来ておりましたがパイリディスという女性向けのパイリ デ, ディス東京という女性向けのコミュニティがあってこれも全国に広げたいと思って各地域にキャラバンとして回っています。 セミパイレディスっていうのはサンフランシスコに本部のある Python ソ, ソフトウェアファンデーション PSF がしっかり管理したえと一つの団体というかまあ一つのチームになっていますそれの東京支部があってそこから各地にいろいろ広げていこうさらにまあブートキャンプやったりいろんなことを広げていこうコミュニティを作ろうということでそういう活動もしています今愛媛と愛知が決まっている愛媛やったのかな確か愛媛やってこのあと愛知があるっていう状況だったと思います、はい、もう一つ パイコン JPTV 先ほどまたスプリントで明日やりますよって言いましたがオンライン化が進んだ中でパイコン、えー、オンライン化が進んだのでパイコン j p t v という YouTube ライブでいろんな情報発信をしようということで私たちの方でやっています。毎月、えー、金曜日の夜とかに大体、大体月初の金曜日の夜に、えー、生ライブ1時間例えば先月のだと Python3.11 の新機能どんなのあるんだろうっていうのを私と鈴木孝典さんで2人でパーソナリティになってやっています。 こんなネタ紹介してとかそういうのはあればぜひ、えー、とご意見とかいただきたいですし、まあえー、と当日見ていただいたりあとはアーカイブも残ってますので見て頂ければと思っています、はいまあ、こんな活動をいろいろしてます。はい でもう一つ、まあ、そんな活動の中ですね、私たち p y パイソンソフトウェアファンデーションの P. S. F. のコミュニティサービスアワードというのを。私たち理事5人で受賞させていただきました。えっと、皆さんとかですね、えっと、皆様協力またはこういうチームができていることによって。こういう活動がある意味認められたのかなというふうに思っています。本当に感謝しています。ありがとうございました。はい。 でえー、とこれもですねドネーション、まあ、寄付ということでずっ、えー、とやってるんですけれども、えー、と今年もですねこのキラキラシールっていうのをまあえっ、ー、と。 寄付してくれた方に、えー、とプレゼントするということをやっていて、えー、今日の午後ちょっとやっただけなんですが、35人に寄付をいただいて、えっ、ー、と2万7千現在で2万7千145円というものになりました。はい、こんな感じでねさっきやったんですが、明日のまあスプリントでもちょっとこのシールもし置けたら置こうかななんていうふうには思っています。まあこういうドネーションとかまあこういろんな活動をやはり回していくっていうのを私たちをすごい使命としています。それはもう一つこのイベントを作るのもそうだし、各地域のイベントを作ったり広げていくという活動をえっ、ー すすごく頑張っっててやりたいいいなとううふうに思ってい ま, すあとまあと遠方支援にいろいろ使えたりとか、まあ、地方から来る人とかやっぱりいろんな人たちに多様な人たちにたくさんの人に来てほしいし関わってほしいなと思っています。で今私たちが私たちバイコン JP アソシエーションとして抱えているというかですね非常に求めているものとしては2つですね。まあ、私たち運営会議を大体23か月に1回オンラインをベースにやっています。 今当然オンライン化が非常に進んだのでどの地域からでも時差とか時間さえ合えば参加しやすいというふうになったかと思います何かちょっと関連したいなとかちょっとだけ興味あるなという方がいたらぜひ運営会議というのをやってますのでそういうのにオンラインで参加していただけたらいいかなと思ってますしもう1つの方は運営メンバーという制度も作っています。 えーとまあ、理事は5人いますがもちろん5人、えー、と一緒いろんなことやってますがそれ以外にもやはり広げていくいろんな事業をやっていきたいといろんなことをやっていくために応援してくれるメンバーまた協力してくれるメンバーを募集を常にしています新しいこんなアイデアあるから私にこういうのやらせてとていう場合もありますし今あるものに対してこういうことなら私できそうかなということもあると思いますどちらでも構いませんのでぜひともです、ね、こういう運営メンバーとかそういうのになっていただいたりしてほしいなと思っています。まあ、気軽にですね なんかちょっとだけ会議参加してみて、どんな雰囲気とか、こんなことしてできそうかなみたいな相談とか。いつでもお待ちしています。はい、えっ、ー、と、そんなところかな。はい、あ、これか、はい。 えー、と今ま で, です、ねえー、と日 本, 国内、ま、た日本 の, このイベントライン日本国内の話をずっとしていました私 た, ち、えーとえー、と私たちの法人としてはです、ね、アジア地域または他の世界というのにも目を向けています一つは、えー、とパイコン APAC アジアパシフィック地域でのパイコンです日本では2013年に東京でやったことはあります でそれ以降、ですね東京ではやって、まあ、日本ではやってないんですけれども、シンガポールとか台湾とか韓国とか、さまざ、あ、まな国で、パイコンエーパックっというのは開かれています。来年、2020にはもうすでにオンラインで、台湾ベースでオンラインで終わってしまったんですが、来年、まあ、やるという計画は今、頑張って、どこかでやろうというふうに考えているところです。 で、まあ、こういうのが参加できるようになればですね、私も行きたいと思っていますし、みんなで一緒に行くとかですね。まあ、一緒に行くと、やっぱりカンファレンス楽しいんで、えっ、ー、と、まあ、そういう活動とかもしたいなと思っています。まだカントリーとか、えっと、国とかですね、えっ、ー、と、えー、日付とかはまだ決まっていません。はい、まあ、決まったら、いろいろアナウンスをしていきたいと思います。はい、もう一つですね、えっ、ー、と、パイソンソフトウェアファンデーション関連として、えっ、ー、と、今日のブース、ちょっと臨時でブース作らせてもらったとことでもやったんですが。 私たちパイソンソフトウェアファンデーションとは直接的な関係はありません例えば資本関係があるとか何か決められたことがあるとかっていう関係は全くないんですねただもちろん認識はしてもらっていますだからこそまあサービスアワードもらえたということがありますでパイソンソフトウェアファンデーションどうしてもまあアメリカまたはヨーロッパ中心で動いているというのは実際問題そういう事実がありますでやはり皆さんから見てパイソンソフトウェアファンデーションすごく遠い存在なんじゃないかなというふうにも感じています ベーシックメンバーというのは誰でもがなれるんです。この左側にあるリンク、またこの後で Twitter、ね、でも PyConJP、えー、の、えー、とやつで流します、鈴木隆之さんが流してくれる予定なんですが、えーと、メンバーになる、ベーシックメンバーになるとは誰でもがなれるものです。ちなみに私は、えー、とコントリビュートメンバーかな、多分コントリビュートメンバーになってるはずなんですが、まあ、そういうメンバーになるということも可能です、まあ。そういうふうにメンバーを増やしていく、日本にもこんだけユーザーいるんだよ、アジアにもこんだけユーザーいるんだよということはぜひ、 PSF の人にも知ってほしいというふうに思っているのでぜひ Python 使ってるっていう人は PSF メンバー、ベーシックメンバー、まあ、特に何か特別なことがあるわけではないんですがベーーシックメンバーにななっていいたただけたらなと思いますもう1つ、えーと左え、右側が 右, 右, 側右側でよあ奥の方にあるのがダイバーシティインクルージョンのサーベイ、えー、アンケートですね。 えー、PSF、非常に、まあ、今、世の中にいろいろ D&I という言葉がすごく流行ってたりいろいろ使われていると思うんですが Python ソフトウェアファンデーション Python を使う人口ものすごい多いわけです、世界中にで本当に D&I ができているのかって非常に難しいというふうに PSF 自身も考えているただ PSF どうしてもアメリカ中心ヨーロッパ、アメリカ欧米中心という状況の中 D&I もアメリカの人が D&I 考えるということになっちゃってるんです、現実問題。やっっぱりここうういうととろの意見をですねえーと 集めているのでぜひいろんな意見を出してほしいです日本語でも ok っていう話をさっき聞いたんで日本語で書いちゃっても大丈夫みたいなんで、日本語でも書いちゃってくださいあのコメントとかですねまあ私とかのあと幾原さんとかに連絡が来て多分翻訳してって言われて頑張って翻訳するんだと思うんですけどまあ、なんとかさって伝えていきたいというふうに思っていますまあ。 こちらの両方のですね、えー、と QR コードのやつは URL は後ほどツイッター、また今も出たかなツイッターとかに出してますんでそういうところから URL を踏んでですねアンケートなり答えていただけると助かりますしよりいい Python の世界または Python のコミュニティっというのが作られていくではないかなというふうに思っています。はいアナウンスは以上だったかなはいということで PyConJP22 はまあ終わるわけですね。皆さん楽ししみました どううですす か, か あ, ありがとうございま拍手を要求しちゃったみたいで、はい、ありがとうございます、はい、久しぶりの現地開催、久しぶりのリアル開催、インパーソンイベントなんて言いますが、やっぱり楽しかったですね、私もすごくいろんな影響を受けましたし、いろんな話ができて、すごく良かったです、皆さんもそういう感想とか、ぜひツイッターとかブログとか書いてほしいんですが、もちろん2023も準備をしています。いいいろんな準備をしていますととうことで これでいいのかな？次のスライドでこれでいいのかな？はい、じゃあはい、じゃあ紹介しますね。座長が決まっています。はい、来年のバイコン JP2023 のチェアは今年に引き続き片寄さん、えっ、ー、とはい、片寄さんにお願いすることになっています。改めて拍手で迎えてください。はい、じゃあバトンタッチをこれでします。ということで、はい、じゃあ一言言っていただいて、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。 はい2022の開催に続き、2023も、まあ、立候補いたしまして、その後、決定して、えーと、座長として活動を進めていきたいと思います。今回の、まあ、活動の経験を生かして、より良いものにしていきたいと思いますので、また来年もどうぞよろしくお願いします<笑>じゃあ、このまま続けて、私があと進めていきます。 続きましてこちら重要案内 で, です、えー、とレシーバーちょっと、えーと、まだあ一部の方でも、えー、と戻していない方が お, おりましてレシーバーは必ず返却の方お願いします。パーティーに行く前に必ずスタッフの方で回収しますので後 ろ, に後ろとかあのいろんなところに回収できる。 方がい。まますす。のので、却方お願いし Thank you very much。はい、絶対絶対戻していただきますようお願いします。戻さないと電話が行きますので、ぜひお願いします。はい。はい、あ、みえっ、ー、と皆さんの後方にですね、籠を持ったスタッフがいますので、そちらに回収していただきますようお願いします。はい。はい。続いても最後のスライドになります。 はい、以上となりますので、今回本当にありがとうございました。thank you。see you next year <笑>。<笑>参加ありがとうございます。また来年会いましょう。